八本松店の方が2013年にオープンしましてその後ここが2016年にオープンさせていただきました基本的にはお互いですね同じ生地とかは全て店舗内で作ってご提供させていただいております朝7時半から営業してますんで通勤前ちょっと くつろぎの時間を設けていただくっていうこともできるんじゃないかなと思ったりもしますし、まあ、コーヒーも無料でありますんで、まあ、テラス席とかでくつろげる時間をとっていただけたらなと思います、はい、一番人気なのはカレーパンになっておりまして、はいはいえー、とカレーのルーも手作りで作っていて、えー、と牛肉がゴロゴロ入ってるので結構一番人気になってます 生フランスっていうフランスパンを作っておりまして、えー、っともちもちふわふわのフランスパンなんですよ、これは。はい、昼12時の1回だけの焼き上がりなんでなかなかね、午前中に来ていただけるお客さんには手に届いてない状況になるんですけどぜひ一度これは試していただきたいなと思、えー、<笑>皆さんであのお話ししながら、はい、コーヒー飲みながら、はい、食べていただけるのではい。はい そういうい方とか家族連れの皆さんにも来ていただけたらなと思います。<笑>